平野と神宮寺はそのまま退場。岸も秋には事務所を離れるというが、ここ最近、金プリのファンティアラの間で、平野にやる気が見られない、という指摘が飛び交っているようだ。せめて5月までは、金プリは昨年11月4日、平野、岸、神宮寺のグループ脱退と退場を発表。 5月22日以降は、長瀬角と高橋山の二人体制でグループ活動を続けていく。2月22日に発売された5人体制でのラストシングル、Life Goes On, May y o は、初週売上げで、自己最高となる 103.2 万枚を記録、オリコン調べ、し、ミリオンを達成。 ティアラの5人に対する感謝の気持ちがこの大記録を打ち立てたのでしょうエンタメ記者という。しかしそんな中、ティアラの間で退場を控えた平野の様子に違和感を覚える者が続出しているようだ。金プリ公式チクトクに一発された平野さんの夕暮れダンスコラボ動画を見た一部ティアラからやる気がないという感想が多数上がっているんです。 これは、長瀬さんが現在出演中の連続ドラマ、夕暮れに手を繋ぐ TBSK のエッド曲、Life Goes On のダンス映像、通称、夕暮れダンスを背景に、平野さんが合成で登場するという動画。 他のメンバーバ ー, ーもそれぞれアップされており、岸さんと神宮寺さんが映像内の長瀬さんにちょっかいをかけたり、高橋さんが一緒にダンスを披露する中、平野さんは和顔かつ棒立ちで手を振るのみだったんです。どう前、長瀬に向かって手を振っていると解釈したティアラからは、可愛いというコメントが殺到したものの、一部ではやる気がないとみなされてしまった平野 ツイッターでは、え、ティクトクどうしちゃったんですか平野のティクトクを許されるの。私が好きだった平野仕様はもういないんだなって思わされる。こんなの載せなくていいよ。せめて5月まではちゃんと仕事してほしい。など、厳しい声が見受けられる。こうしたネガティブな声に、大使通常運転あれば関西のシュールな。 ノリとヒラノさんを擁護するティアラが出現するなどファン界隈は騒然となっています。実は以前もキンプリの TikTok 動画には一部ティアラからヒラノさんにやる気がないという声が寄せられていたんです。それはメンバーによる Life Goes On のダンス動画で確かにヒラノさんは普段よりラフに踊っているような印象でした。 ただ、実際にやる気があるのかないのかは、本人のみぞ知るところなので、何とも言えませんが。どうまえ。それでも、一部ティアラが平野の態度に敏感になっているのには、理由があるという、陰謀論を打ち砕いた平野の発言。平野さんは、月刊 TV ナビー、4月号産経新聞出版のインタビューで、ジャニーズでの活動に関して、愚痴めいたことをこぼしていたんです。 インタビュアーからの活躍の場が大きくなっていくとできることが増えますかという質問に対しいや大きくなっていくとできないことの方が増えるんですよパブリックイメージを求めていろいろな方がいろいろなオーダーをしてくださるので需要、編集、需要と供給と自分のやりたいことそのバランスをどう取るかがすごく難しいですよねと回答 さらに、新しいことにチャレンジするというのも、正直できないこともあって、と胸の内を明かしていました。ウェブメディア編集者、イカドウ。こうした平野の発言に、ショックを受けたティアラは少なからずいた様子。 自分の意思を貫きたいという平野さんらしさが出ている言葉である一方ファンの求めるキンプリ像が主にだったと言っているようにも受け取れる言葉だけに一部のティアラは複雑な気持ちになったのでしょう。平野さんは同インタビューでファンへの感謝も述べていましたが中には平野さんに対し失望感を抱いた人もいたようです。実際ツイッターには一部ティアラから わざわざ言葉にして言わなくてもいいじゃん応援してきたこの期間なんだったのか。疑問振ってこれほど思う言葉言われるとは思わなかった。今まで応援してきたオタクと一緒に頑張ってきたメンバーがおるのにどうしてそんなこと言えるんだよ。という嘆きにも似た声が上がっており、TikTok 動画を見てやる気がないと感じる人が続出したのは、こうした背景があったからなのでしょう。という。 ちなみに平野さんの発言は一部ティアラの間で浮上していた金プリの3人は事務所に辞めさせられるという陰謀論を打ち砕くものだったと言えます。昨年10月末にジャニーズ事務所を退社した元副社長の滝沢秀明氏が2月下旬に行った tiktok ライブで 視聴者からの、金プリすくって、というコメントに対し、全くピンと来ていない様子で、え、とだけローラしていたんですが、やはりこの説は見当違いだったのでは。ジャニーズを退場後、世界進出を視野に、韓国事務所に移籍するのではないかとも噂される平野ジャニーズアイドルとしての活動期間は残りわずかとなったが、